イルハートというわけでコンパイルハートは非公式バーチャル YouTuber のイルハートだよ前回のじゃがりこ面接から1週間も経ったのにまだコンパイルハートからゲームのオファーがないので今回もゲーム声優の目標を達成するために とかはイルハートの気分次第だけど、イルハートを非公式にしたことを今日という今日こそ後悔させてやるんだから。お、そうそう、普通に言うだけじゃつまんないから、今回は縛りをつけてやっていこうと思います。その名もー、じゃ、キャラクー。 よよっしゃーかかってこいよ責任者ーブラジル人のミラクルビラクバリブラジル人のミラクルビラクバリブラジル人のミラクルビ ラ, 配り ラ, ルラクバリ。 歌うただというか、歌うただが歌うだただただただただただ歌うただただただう歌ただただた歌ただただただただかだただただただただただたかしだただたしかだはだただただただただただただただただただただただただただしかただかもかもしししただかもかもしししただただただただただただただただたただただただただただただただただしだただただただただただただただただただただたただただただただただただた アニメ神アニメ神アニメ神アニメ神アニメ神アニメしてきたら神アニメ神アニメ神アニメ神アニメ神アニメ東京特急区 局, 局長供給供給東京東急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急 ノースウェールズコースト線という電車の駅にスランバイルプールグウィンゲルゴーゲールウクブリーンドロブリュースランダルイホーゴーゴーゴーゴーゴゴーゴ<笑><笑>ーゴーゴーゴーゴーーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーーゴーゴーゴーゴゴゲルゴーゴーゴーゴーゴーー 九州空吸収空港、級航空機空気の吸収空港、極高級航空機空たのに、えー、空気の吸収空港、の九州らら、あかねぷがみ、青ねぷがみ、ひねぷがみ、あかねぷがみ、青ねぷがみ、ひねぷがみ。 ちょっと待っ て, ちょっと待って今の話カ ッ, カットカットカットカットこれでさすがの責任者もイルハートちゃんぜひ次回作の主役を務めてくださーいって言いに来るはずだって思ってたより難しかったんだもんなんかさ「生麦生米生卵」とかだ思うじゃん普通さ逆によくこんなこう目で追うのも難しそうなお題探してきましたね そんなことないですチャンネル登録者数だって1万3000人超えたしツイッターのフォロワーだって7000人超えたんですよイルハートの時代はもうすぐそこまで来てますよ多分まあこんな早口言葉ちょっとちょっと練習すればすぐできますからいつか生放送やった時にがっつり見せつけてやりますよ ちょっと責任者あのツイッターでみんなに教えてもらったんですけどイルハートのアイテムクソ雑魚って本当ですか<笑>本当になんならこの扱いイルハートこんなに必死に頑張ってるのにいやいやいやいや